タイトルとして転写制御データ基盤のための G エルメントデータベースの開発ということで、えっと、今開発しようとしているものについての説明になりますと、<笑>ファントムから派生したものではあるんですけれども、えっと、現在の計画にな、ちょっとものがあるわけではまだないんですけど、計画のところをお話ししたいと思います。えっと、私、理科学研究所、セミ科学研究センター、セミ科学大学データ技術研究チームの春川和と申します。よろしくお願いいたします。でえっと まず私が何者かというところからご く, ごく簡単に説明します と,、えっと、バックグラウンドとしては、えっと、一応情報科学の方で、も、えっともとデータベースとかやってました、データ工学とかの方やってました。で、その後、えっと、途中からバイいわゆるバイオリテックスのところを始めまして、えっと、主に例えば機能アノテーション解析、機能アノテーションを付ける、付与とかそういうところの解析だったり、遺伝子発現解析だったり、えっと、転写制御の解析みたいなことを、えっと、今へ、 えっと、これ、これまでもしか今やっています。大体まあこんな感じのことをやってまして、えっと、よく見るとファントムだったり、遺伝子発言解析だったりみたいなことをメインにやってきました。で、えっと、 で、もうちょっと、えっと、今回の、えっと、お話をする上での背景として、これまでどういうことをやってきたかというところを簡単に説明したいと思います。で、一つ目がファントムと呼ばれているプロジェクト、ファントムプロジェクトと呼ばれているものでして、えっと、これ、えっと、まあ、いろいろファントム1からファントム、えっと、現在6まで進行、進行している、現在進行中のファントム6まであるんですが、 えっと、ターゲットちょっといろいろ変わってはいるんですけども、共通点としては特に転写とか RNA というのを中心に、えっと、哺乳類ゲノムの、えっと、機能解明を目的としたもので、えっと、研究プロジェクトで特に国際共同研究としてやられています。で、スタートは2000年、えっと、2000年の4月5月くらいのところからスタートしまして、えっと、今までやってきたこととしては、ファントム123でマウスの CDN コレクションというのを、えっと、理研の林崎先生のところで、 マーステンサイクロペディアとして出所されていました。まあ、その関連症 CDNA ですね。それの機能アノテーション。ちょっとなんか字が、ひらがな入ってすみません。<笑>機能アノテーションっていうこと。要は、どういう機能、遺伝子、どういう機能の、えっと、CDNA なのかってことを、えっと、つけて、両方として付与していく。ということを大規模でやる。や, やるというファンドの123と、あと、えっと、川地さんの方で説明がありました。掲示法っていうのがあるんですけど、これを使って、あの、大規模に、えっと、読んでみて、いろいろ、あの、 ゲノム上の検索解始点だったり、検索制御というところを見ていこうという解析をやってきたのがファントム3やでこういになりまし今やっているファントム6は特にノンコーディング r a とかの RNA の、えっと、機能解析ということを中心に、えっと、現在も行われています。で、えっと、ここファントム5ですけど、すでに2回ほど説明されてますので、えっと、もう簡単でいいかと思うんですけれども、約三千最終的に約3000サンプルのトランスクリプトームのデータ。 えっと、人がそのうち1800いくつかったと思うんですけど、それぐらいの、えっと、トランスクリプトムデータを、えっと、取得しまして、特にプロモーターとかを中心にプロモーターアトラスというものを作成していきました、えっと。で、他にもプロモーターであったり、その先ほど言った方法で統定するエンハンサーだったり、ロングノンコギンカレンだったり、マイクロアレンといったものについての情報が、えっと、あのアトラスとしてはまとめられたプロジェクトになります。 その中の掲示の方法、これもちょっともう2回目か3回目だとは思うんですけれども、うんえっと、コア技術としまして使われているものはケ掲示法、ギ、う、ャ、ん、ッ, ップアナリス即時にエクスプレッションだとかな、のえっと言われている方法で、えっと、これはもうダッシュターンを大規模に決定して、それをマッピングすることで、えっと、ゲノム上の転写監視点というものを場所とその、えっと、活性量と同時に見ようという、えっと、方法になります。で そ の, ンンでその中でもともと転写回線だけだったんですけれども、えっと、解析をしてみます と,、えっといわゆるエンハンサーという領域から、えっと、その特にエンハンサーが活性がある、えっときにその両端からエンハンサー RNA という、えっと、すごい微量の RNA が転写されているということが知られていましてこれの転写回線も掲示法で同定ができるということがかあの見出さ見出されまして、えっと、要は各いろんなサンプルの掲示のデータを使っていろんなサンプルを えっと組織とかえっと細胞のえっとエンハンサー、活性のあるエンハンサー領域というのを同定しました。でこのこういったこともえっと掲示法でできるってことが分かりました。なので、エンハンサーのプロあのアトラスというのもこのこの方法をもとに同定されています。で次に、えっとちょっとあのそこから発生したプロジェクトっていうのをやっていくつかやってまして、一つがえっと RefTSS という、あのこちらで呼んでいるプロジェクトになります。 これ、えっと、何かというと、転写開始点のえっとリファレンスセットっていうのを作ろうと。えっと、あの、転写制御の方、あの方に注目しますと、例えば、あの、ま、こう、よくある 例, 例ですけど、ある転写開始点から RNA が、ね、転写されるんですけども、これ、えっと、そこ、どのりょ場所からどれぐらい活性があ、転写が起こるかっていうのは、その、例えば前、前後にてあの結合した転写因子だったり、えっと、エンハンサーって呼ばれている領域から、リモートで、えっと、 遠隔に作用する転写因子がこうエンハンサーだったりサイレンサーという形で、えっと、いうもの、ごめんなさいエ、エンハンサーというところにバインドした転写因子がえっと遠隔で作用することで、最終的な転写するする、開始する場所とあの活性が決まるんですけれども、と こ, れを こ, こ, これに関してこう、例えば情報を集めたりとかデータ解析をしようとしたときに転写あの、よく見ると転写の制御に関わる 転写回始点を決めて、転写回始点から転車が出るわけなので、す、え、べ、っと、て1箇所、転写回始点というところに集約されるんじゃないか と, ということで、転写制御のデータを統合しようというときに、転写回視点というものも、なんかリファレンスなる転写回始点というものを作って、そこにあの向けてデータを統合していけばいいんじゃないかというふうに考えまして、そのリファレンスセット、じゃあそういうリファレンスセットあるかというと、実は今まではあまりなちゃんとしたものがなかったので、じゃあ使って 作りましょう、えっと。ゲノム中のここが転写回線のリファレンスですよというところの場所を決めてそこにいっぱいアノテーションをつけていこうということをやるあのプロジェクトを動かしました、始めました。で、まあ、現在 3.3 と呼ばれているバージョンが、えっと、多くを公開してまして、えっと、ファントム5のデータを含めていろんな外部の5、えっと、ターンを決めるプロジェクトあのとかあってプロモーター領域を決める データセットとかデータベースがあるので、これを統合して最終的なリファレンスセットというのを構築しています。でまあ、数としましてはだいたいこれぐらいで、えっと、人で22万5五千0所ぐらい、マウスで17万3千箇所ぐらいの、えっと、リファレンスとなる、えっと、TSS 領域というのを同定、えっと、しています。でえっと、現在、えっと、このデータにつきましてはすでに公開していまして、えっと、またウェブインターフェース、検索用のウェブインターフェースとか、えっと あのアノテーション、追加のアノテーションデータというのを同時に公開しています。えっと、ただ、ちょっとこれ、えっと、見た目がすごい白黒っぽい感じなっていうのもあるので、現在インターフェースを改良しております。で、えっと、ちょっと URL を書きを忘れたんですけど、<笑>レフティー・レス・エス・リケンド・ジェという形の場所で公開をしています。で、えっと、現在 4.0 というのを構築しようとしています。えっと、あのラボの森岡さんが中心に、えっと、今、現在 4.0 のデータを作っているところになります。 でえっと、3つ目のプロジェクト、SC ポータレンっていうデータベースのお話ですけど、これちょっと転写制御が少し変わる出るんですけど、1細胞データ、特に1細胞 r n ックのデータをあの、まあ、そのデータ取った後にさらに再利用できる、より再利用しやすくすることを目指したデータベースになります。えっと、SC ポータレンで、えっと 具体的には公共の一細胞 RNSEC、公開された一細胞 RNSEC のデータを集めてきます。で、それを再処理します。で、再処理としてはメタデータを中であの、まあ、結構欠け出たりとか、あとはセルオントロジーとオントロジータームを付与したりすることで、メタデータの充実感をしたり、もしさらに、えっと、このいろんなシングルセルのデータ、いろんな解析用パイプライン、データ処理パイプラインがあるんですけど、これを統一的な方法で、 やるとでさらにちゃんと全部に対して品質評価の結果を計算して付与するってことをやることで、えっとまあ、ある程度データセットからのばらつきをなくすというかデータセットごとに同じような情報が得られるような形に再処理して提供するっていうデータベースを構築しています。でまあ、これぐらいの今データセットが利用可能になっています。おおよそ2万 細胞分の人と4万6000本個くらいのマウスのデータ、23のデータセットになっています。ちょっと今現在、一旦止まってたりしてたので、ですから今再開して、裏でデータセットいろいろ作成をしているところになりますで。こういうところを今までやってまして、それを踏まえて統合的電車データ基盤というプロジェクトを今スタートしました。で今回はこれをメインにちょっと。 ご説明したいいと思いますでこれ、えっと、2022年度の NBDC の統合化推進プログラムに採択された課題になります。あのプログラムとしては統合的転写制のデータ基盤っていうのを構築すると。で具体的に は,、えっと中は、実際は中は2つのデータベースで構成されていまして、1つが、えっと、我々が作成する資生エレメントデータ。 ベースと、もう1個が、えっと、皆さんよくご存知かと思うんですけど、チップアトラスというデータベースがあります。でこの2つのデータベースが協力することで、えっと、特に指数エレメント側を指数エレメントデータベースで、トランス因子、いわゆる転写因子とか、エピゲノムのあたりのデータをチップアトラスの方で、えっと、集めまして、それらをまとめることで、あの転写制御に関わる統合的なデー タ, データを集めてくると、統合的データを集めてくる。で、それを使えるようにしようということが。えっと というのがこのプ ロ, プログラムの目的になります。この課題の目的になります。えっと、ちょっと説明しちゃいましたけど、転写制御に関わるシスエレメント、トランスインシデピケノブの両方を集約したデータ基盤を目指します。すで常に存在しているチップアトラスと CRA データベース、シスエレメントのデータベースで構成されまして、データを、えっとまあ、各々分担して、それを1個にまとめて、でで各々の、えっと あのにあった例えばトランス因子に注目したインターフェースはチパトラス側にあったり、えっと、シスエレメントに注目したインターフェースを シ, あのシスエレメントデータベース側で作ったりすることでいろんなインターフェースでこのデータがアクセスできるようにしましょうということを目指最終的に目指す予定になっています。でえっと、メンバーとしましては、えっと、私が代表になってまして、えっとメンあの シスエレメント側は、えっと、先ほどの説明されてました河合さんと、あと、理研の BRC、あのバイオリソースセンターのところにおられます、マスヤスさんという方と3人で協力して行うと。で、チパトラス側は皆さんよくご存知かもしれません、沖先生の方でやられると。で、4名協力しながら進めるという形になっております。 でえっと、今回ですけども、えっと、そのうちに姿勢エレメントデータベース側の、えっと、説明をしたいと思います。でチパトラス側は多分、オキ先生に呼んで、<笑>また改めて呼んでいただいて説明してもらうのがいいかなと思うので、えっと、今回私の方は姿勢エレメントデータベースの説明したいと思います。で一応、目標としまして、今年度アルファ版を 作, りた 作, って作ろうとしています。できれば公開したいと思っています。 で、えっと、まず、シスエレメントデータベースの背景のところですけれども、えっと、よく出てきましたシスエレメントっていうのは結局なんだっていうことを、まず簡単にサマライしたいと思います。で、死生エレメントっていうのは、ゲノム中に存在する遺伝子の発現、遺伝子発現の調節に関わるゲノム領域のことを、えっと、言います。えっと、死生エレメント、英語ではシスレギュラトリーエレメントとか CRE って書くんですけど、なんか日本語だとかなぜか死生、R のことで姿勢エレメントっていうんですけれども、あの、 そういう領域のことをシスエレメントと言います。で代表的なものが、まあ、プロモーターだったり、エンハンサーだったり、まあ、あとサイレンサーとか、えっと、遺伝子の領域とは別にあの外にある非行コード領域にあるものを、えっと、一般的に指しますで。このシスエレメントの特徴としましては、特にエンハンサーとかではそうなんですけど、細胞種ごとに結構特異的な発言、要するに細胞種この細胞種ではこのエンハンサーがあの活性が上がるんだけども、違う細胞では全然違うエンハンサーが。 の活性が上がると、同じ遺伝子でも変わったりするということが、えっと、よく知られています。でさらに、えっと、表現系に関係する多形とか変異が、このエンハンザー中に実は進出すると、ここら辺に演じしているということも、えっと、知られています。で、ただ、こういうシステムエレメント、非常に重要なんですけれども、残念ながら全貌解明というところまではまだ言ってません。でいろんな人がいろんなふうにアプローチで同定したりとか、情報集約したりしてるんですけど、まだ全貌解明というところまで行ってないと。 でじゃあ、何をもって全貌解剖、全貌解明と言えるかなというところをえっと考えますと、まあ、おそらく3つぐらいのことが最低限できれば、全貌解明に近い状態かなということが言えるかなと考えています。で1つがまず性的な情報としまして、姿勢エレメントの性的な情報として、どこに姿勢エレメントがあるかといったところですで。2つ目が動的な情報としまして、まあ、各細胞子だったり、細胞の状態だったり。 に応じてどのシスエレメントに活性がどれぐらいあるかというところがわかれば、という情報が必要になるか。で最後に、このシスエレメントの論理的な情報として、まあ、ある多形があったときにその、その多形によって電車制御活性がどう変わるのかというところがわかれば、えっと、そのシスエレメントの、まあ、作用みたいなところ、論理的な関係みたいなところが見えるかなということになるかなと思います。で ただ残念ながら、これら3つがすべて漏らされているようなデータベースというのはまだ存在しません。まあ1個2個あったとしても、あの全てがちゃんと漏らされているものというのはまだない。残念ながらありません。ということで、我々の方で姿勢エレメントデータベースとしまして、この3つがちゃんと入ったデータベースというのを作っていこうと。姿勢エレメントの位置、えっと、細胞ごとの状態、でさらに姿勢エレメントに関与する多形の情報というところを集めていこう。で ことを、えっと、プロジェクトとして、えっと、おこしあのスタートしました。で、えっと、まあおのどうやっていこうかなということをちょっと、えっと、簡単にご説明したいと思います。まず、システムエレメント1の同定です。でまあ、1を同定する方法というのはいくつかあります。一つ、まあ、まあ、多分こっちの方が一般的だと思うんですけども、こ、え、の、っと、マチン情報の状態の情報を使うという方法で、特にエンコードなんかはまさにこの方法でやられていまして、例えば DNS。 転写因子、えっと、ヒストンメチル化の各、ね、いろんなヒストンメチル化したヒストンを、えっと、抗体でターゲットとしてチップをやるあのヒストンメチル化チップのものだったり、例えば DNS1 とかアタックセックとか、こうクロマチンが空いている領域を同定するような方法を組み合わせて、エ、えっと、ンハンサー領域だったり、プロモーター領域というのを同定するという方法が多分おそらく一般的かなと思います。 でもう1個が転写情報を使うということで、えっと、これも2回目、3回目ぐらいかもしれませんけれども、例えばエンハンサー領域というのに注目すると、そのエンハンサー領域の、えっと、両端から、えっと、活性のあるエンハンサー領域の両端から、エンハンサー RNA と呼ばれている、えっと、あの微量の RNA が転写されているということが知られていますので、えっと、これを捕まえることで、えっと、ああの活性のあるエンハンサー領域いうのを見つけることができると。また、プロモーターはもう転写回始点とか。 そういった情報から見つけることができると。で、えっとまあ、それぞれに利点欠点があるかなと思います。この街に情報ベースの場合は、感度が高い。あのよく、どちらかというとたくさん見つかる。で、一方で、えっと、あの説明あの、すぐ気づかつくと思うんですけども、 チップセック、アタックセックとかフェアセックとかいろんなチップセックにしてもいろんなあの種類のメチル化状態のティストをターゲットとしたチップセックという形で、えっと、一つ同定するのに複数のシーケンス実験が必要というところが、えっと、ちょっと、えっと、弱点なところがあるかなと思います。一方転写ベースの場合は、えっと、実験一つあの今回だと掲示法を例えば走らせると、えっと シスエレメントの到底で、さらにあの発言量まではわかるので、えっと、実験自体は少なくて済むと。で、さらに、えっと、刑事法は、えっと、1細胞でもできるんですし、あの、刑事法じゃないんですけど、10X、ックスジノミクスのプロトコルに5ダッシュタンを読むというプロトコルもありますので、こういうのを使うと、えっと、1細胞レベルでも可能。ただ、一方、えっと、感度の方は、えっと、クロマチン情報ベースのものほどは取れない。 とというところが、えっと、若干弱点が若点ありますで、まあじ、じゃあ、どれを使うかなんですけれども、ちょっと、まあ、感度の問題はちょっとデータ処理でももしかしたら解決できるところもあるかもしれないというのも あ, るありますし、やっぱデータとして簡単に取れる方がいいかなということで、まずは、えっと、転写情報の方を中心に、転写情報から、えっと、システムエレメントの領域を同定する方法を使ってシステムエレメントの、ま、ずは場所の 徹底をしようというふうに考えています。まあ、クロマチン情報はあのあく、ま、あのクロマチン情報でエビデンスとしてはすごい重要なエビデンスになりますのでこういうのはエビデンス的に 使, 使うサポートもしくはエビデンス的に使 う, という方法がまずはいいかなということでこれで進めようと考えていますで次に、えっと、活性の測定ですけれども、えっと まあ、システレメントの位のリファレンスが決まった後にどうするかっていうところなんですけど、これは、えっと、2種類の、まあ、RNSEC か、ケージか<笑>をあの、バルクのもの と, と、まあ、普通はバルクのものを使う、まあ、ファントム5とかまさにそれなんですけど、バルクのケージだと思うんですけども、に加えまして、ちょっとシングルセルのデータをちょっとあの活用しようかなと思っています。で シングル性のデータ、実際はこの中にいろんな細胞種が中に入ってますので、それをクラスタリングして分けた後、その分けたクラスターごとに活性を見るということで、バルクでは、だけでは見られないような、新しい細胞種レベルの活性、シシエレメントの活性というデータが得られるんじゃないかというふうに考えています。 で、まああのぐ、まあ、ちょっと説明しましたけれども、一細胞のデータをクラスタリングして、クラスターごとに、えっと、システムとの活性データを作ると考えています。で、そのための方法、まあ、まあ、すごいティースニーダーの、えっと、いろいろメジャーなところはあるんですけど、ちょっと、あの、試してみたいなと思っている方法があります。これ、えっと、ちょっと宣伝をかれているところがあるんですけれども、反対のタンパク系のところであの、岡田先生のラボにあの、飯田さんって方がおられまして、えっと、この飯田さんって方が、えっと あの作成された方法になりますでちょスライドはもう完全に皆さんからお借りしました。でこれ、アシュラっと呼ばれている方法でして、えっと、1細胞のトランスクリプトムデータをあの、機能を加味した上でクラスタリングしようということになりますで。通称のクラスタリングは、遺伝子独立のものとして、その遺伝子の発現情報を使って細胞のクラスターというのを作るんですけど、これはちょっとあの1段階、機能の情報というのを にまとめ直していると遺伝子ごとの発言を、機能ごとの発言に一、えっと、回まとめてあの、中でサインって呼んでるあの考え方を入れてるんですけど、サインっていうものに、えっと、一旦変換した上で、これをクラスタリングするということで、えっと、ある程度機能の情報をベースとしたあの細胞のクラスターが出来上がるということで、えっと、特にあの細胞新しい細胞、か細胞種ごとに分けるときに、あの必ずしても遺伝子レベルがいいのかっていうところもあって。 あってで、まあ、やっぱりある程度細胞質とか機能が違うはずなのでこう、機能を加味したクラスタリングというのができると、実はちょっともうちょっといいデータが作れるんじゃないかということをちょっとあの検討しています。ちなみにこの、えっと、方法ですけども、ついこの間あの論文もであの発表されまして、バイオフマティクスからなんかに発表されてまして、ツールもバイオコンダクターのフォークに今入っててあの使うことができます、ねあの。興味ある方はぜひ 試してみたりあの、飯田さんにちょっとコンタクトしてみてください。分からなかったら私経由でも大丈夫なので、もし興味がありましたら、えっと、言っていただければと思います。こういう間トランスクリプトのデータでも、なんかこう、異常部位、異常な細胞というのを見つけられだってあの結果も得られているそうなので、えっと、興味ある方は試してみてください。で、今回の実走エレメントの活性を見るための、えっと、細胞腫の動艇のところでもちょっと使えるんじゃないかとい う, うに今考えています。 最後、竹ですけれども、ちょっとこれ、絵が美人で、僕もちょっと説明できるか若干不安なんですけれども、これ、えっとまあ、実例で実際にシスエレメント領域の中にちゃんあの、えっと、変異があったとか、その変異があった、1バ a スのブロックがあったっていう例を2つほど、えっと、お示ししてるんですけれども、遺伝子があって、そのエンハンサー RN で囲まれたあの領域っていうのがあって、ここを見ると変異、えっと変異が、変異 変異があったと、まあ、直接変異というよりかは、同じ LD ブロックっていうあの連鎖不平行領域があって、これがフェノタイプとあの結びついている連鎖不平行領域があって、そこにエンハンサーがあったと、その領域内にエンハンサーがあったということで、これ、何が言えるかというと、このエンハンサーが実はこの辺 の, あの疾患に関わるということを試算できるみ態になるんですけど、そういったものがつることができると。 同じように、これもエンハンサーが中に変異があった例で、こういうある種の疾患に関係する LD ブロックとか、そういう直接の変異がある見つかるということで、そのエンハンサーがあると疾患と疾患上とか、いわゆるフェノタイプ、疾患とかいうフェノタイプとエンハンサーの結びつきができて、かつなんかちょっと、もしかしたら本当に関係があるというか、実際にそういう作用しているエンハンサーの効果ということが取れる。 とことが、えっと、考えられます。で、まあ、それをやるために、ちょっとここすごい模式的な図で本物がどうなんだっていう話があるんですけど、まあ、姿勢エレメントと、例えば連鎖不平等、LD リンクとか、アプロレグっていうあのリポジトリがあるので、こういうところのデータを使って、姿勢エレメントと L がどの LD プロップに入ってるかといった情報とか、例えば疾患関係に関わるスリップとか G バスの情報を使って、姿勢エレメントの対応づけをするということを、えっと、やってきたらってことを考えています。 で、えっと、これを踏まえてデータベースの構築をしようと思っています。で、まあ、これはちょっと、すごいラフな絵ですけども、バルクの5ダッシュ3配列、実際の遺伝子発現データとか、あとゲノムのバリエーションデータっていうのをうまく使って、実際のエベントのリファレンスとなる位置情報、で、活性情報、変異情報っていうのを集めようと。で、またさらに外部連携データベース、外部のデータベースと連携させて、最終的にデータベースをしようということを計画しています。 で、まあえっと、これは予定で5年間どうやっていくかという予定でして、まずはアルファ版をこの例に出したいなと考えています。で、さらにデータを増やしていって、ベータ版で、2024年に一応完成版みたいなのを出して、そこをアップデートして、年かけてアップデートして、まあ5回ぐらいリリースできるかな と, と考えています。えっと、ちょっと書きやすかったんですけど、まとめとしましては、えっ、ー、と、NBDC の統合化推進プログラムで、えっと、姿勢レメント、トランスインシーエピジェノム、 の情報からなる統合的転写制御データ基盤の構築っていうのをえっと始めました。で、えっと、まあ内容としては既存のチップアトラスを拡張するものと、加えて新規のシステムとデータベースっていうのを構築して、2つをまとめて、えっと、統合的統合転写制御データ基盤として、えっと、まあなんか作ろうということを考えています。で、新規、 でそのうちのシステレメントデータベースでは性的な情報としてのシステレメントの知情動的な情報としての活性情報、論理的な情報としての変異のとの関連情報、のを集約を集める予定です。で、今年の番号版の公開を目指しています。で、えっと、私の方はすごいあのセッパー詰まってまして、新規メンバー募集中です。えっと、研究員1名、テクニカルスタッフ1名の枠があります。えっと、もあの直接興味がなくても興味が持ちそうな人にこうあのお伝えしたり、なんか、あの 基礎なんかこの人興味があるんじゃないという口コミは、あの、絶賛募集中ですので、もしなんかありましたら、あの、こっそりでもいいので教えてください。<笑>はい。一応、以上まとめで、最後、謝辞で、えっと、こういったメンバーの方に、えっと、今、実際にプロジェクトを回してもらったりとか、えっと、しています。えっと、こちらの 方, 方に感謝したいと思います。えっと、以上になります。ありがとうございます。あ、ス川さん、ありがとうございました。 あの、反対の、えー、飯田さんのア シ, アシュラは、はい。もうあの、注目はしてて、バイオパッカソンで今度よ呼ぼうかなと思ってます。そうなんですね。ぜひ呼んであげてください。はい、まあ。ちょっと面白そうだなと思ったんですけど、はいええ、具体的にどういうことをやってるのかまで、詳細はわかってなかったです。非常にあって勉強になりまぜひぜひ<笑>。お願いします。じゃ あ,、えー、とじゃあ何か、えー、質問やコメントなど、 あれば、えー、お願いしますあ。ちょっとあの、エンハンサーの情報あの、僕のデータ解析で使おうかなと思って、いろいろ調べていって、ここら辺勉強したことあったんですけどえ、えっと、エン、エンハンサーでね、っていうのは、その、 双方向に転写。される。っていうのはもう必ず。そういうものなんですか。えっとですね、必ずしも両、双方向じゃないような気がしていますって、ですけど、えっと。最近、あの、いろんな人が、いろんな解析をしていまして。えっと、例えばシングルセルで見たときに。 まあ、じゃあ、これが本当に全ての細胞で、両側からきっちり出てるかというと、そういうことはなくて、まあ、出てるもの、出てないものもある、確かなんですけど、片側しか出てないという、普通にあるというか、両側が出る方が珍しいぐらいの方ということもあるらしいので、実際は、あの、片側になってるケースもあったりするかなと思います。で、片側しか出てないようなものも、最終的には見ていかないといけないですし、あの、感度が負けてるというのは、多分もしかしたらその辺。あ 可能性もああるかなっていうのはあります、まあ、高解像度で見ると片側だけど、バルクとかにすると両方え、平均取ると両側になってるっていうケースもあるかなっていう。なるほど、そういうことなんですよ。ちょっとあの双方向のメカニズムがよく分かってなかったんで。ええ、だからランダムで片側しか出てないかもしれないで、それをまとめると最終的に同じぐらいの両方向になってるっていう可能性もあるかなっていう。 します あ, あ、よくわかりました。あと、あの、えっ、ー、と、シングルセルアーデンセックのデータとか、他の情報とこう統合するときに、まあ、ちょっと今の話もそうだったかもしれないですけど、なんか高解像度なデータとバルクのデータをこう合体するところが結構出てくると思うんですけど、ええええ そ, そこでこう、解像度を揃えるところがちょっと大変じゃないかなと思ったんですけど。そうですね、だからいろんな解像度が混ざってしまうので、えっと、そこをちょっとどうするかは本当にあの、シーケンスのデプスでも全然結果が変わってくると思うので、本当はちょっとちゃんと考えないといけなくて、そこはちょっとどうするかは、データをちょっと集めてみて考える形ですかね。ななんかかみたいなのとか、うん なんか範囲とか出すのか、チップアトラスみたいに多数決みたいに取るのか、まあ、いろんな方法あるかと思うんですけど、ちょっとそこは見て決めていく形ですかね。まずは、えっと、ある程度揃っているデータセットから始めれば、まあ、クオリティは揃っているんで、そこから始めてみてどんどん増やしていくい形かなと思います。もしくは直接比較させないとか<笑>いう方法もあるかなと思います。 なんか、T、tssdb みたいなデータベースがありませんでしたっけ ?dbtss ですね。あ、逆ですか。はい、<笑>そう、そちらのプロジェクトはまたよそはやってる dbtss はおそらくあの、東大の方、えー、で作られてる方法で、あちらはあちらで取った tssec のデータをまとめたデータベースになってるかなと思い。うん だからパブリックの集めてるというよりかは、独自で取ったデータをまとめて公開するデータだ、まあ、最近変わったら<笑>申し訳ないわからないんですけ ど, なるほど、そういうデータベースだったところ、だからオリジナルデータを持っているデータベース、一時データベース的なところかな TSS のディファレンス化っていうことではないんですね。あえっと、こっちですね、FTSS の方ですよね。 なので、実際は DBTSS からデータ取ってて。はい。ああ、そうです。はい、統合を元のデータベースとして使わせていただいています。いやこれは、あの、ディファレンスがあると、結構、あの、アデンセックとか、エピゲノムのデータとか、同時に解析するとかですごいあの助かるので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひ使って、試してみてもらえればと。 いや、なんかあの、そうですね、あの、えー、結構シングルセルで、えっ、ー、と、シングルセルアレンセックのデータを取って、で、シングルセルアタックセックのデータを取るみたいなよくやるんですけど、えっ、ーえー、と、一個の細胞で両方取るわけじゃなくて、なんか同じサンプルだけど、えー、なんかバッチが違う感じでこうデータを取るので、 えっ、ー、と、な、なんかこう、細、な細胞というところでつながりがあるわけでもないので、うん、この両者を関連づけるのが結構難しくて、で、よくやるのが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだなんかきょ距離が近い、えー、TSS と、えっ、ー、と、アタックのゲノム領域はこう、同じだろうというか、こう関連づけて、 なんか、それでこう、次元を揃えて、その後の解析やるんですけど。ええ。あ, あんまり根拠があるよう な, 内容な、ないような。そうですね。今でも 10X で多分同時に見るプロトコルっていうのが出たような気がするので、アタックと RNSX を同時にやる。だから本当に同じ細胞から取れる方法が。ああ、はい。あるので、はい、それを、それを頑張るか<笑>、今のデータで頑張ってやるかっていうところ。 なりますかねそうですね、ええあ。でもなんかこういう、なんかバイオロジーの根拠がある、その関係性のデータベースがあれば。そうですね。かすね特にもうエンハンサーとどの遺伝子対応づけるだけで結構な<笑>課題だったりしますよね。だ、はい、からそこを本当にうまく解決できると、そういったあ、まさにアタックと RNA セックをつなぐとかはできるなるかもしれないですね。 ああえエンハンサー と,、えー、と遺伝子と の, この つ, なぎつなぎ方っていうのは、どういうアプローチなんでしょういろんなアプローチ、皆さんされていて、例えばもう単純に距離で行くという方法もありますし、発言の相関を見るというのファントムブとかでやってたのもまさにそれで、発言の相関を見る、いろんなサクロスサンプルで、えっと、発言の相関を見るという方法もありますし、ちょっとハイシーのアタック、あの 見てタットのロ同じブロックかどうかを見るという方法もあったり、なんか組み合わせたりみたいな形でいろいろな人がいろんな方法でやってるから、でもこれがやれば確実っていうところまではまだいってないのかなっていうのがちょっと言いそうです。うん、正解は難しいなっていうところですね。それだけで一個のテーマになりそうか な, かな。かか数が多いからいい 一個一個しらみつぶしに触らせないっていう。ういうのもありますし、なんかい、必ずしても1対1ではなくて、多対一だったり多対た<笑>だったりする可能性もあるので。そうですね。ええ、そこは多分一番難しい。難しいです、ね。そうね。超、ええ、遠距離もなくはないですしね。なくはないですしねか。なんかあの、 一応エンコードの論文とか読んでると、まあ、なんとなく5000ベースペアとか2000とか、うん、そのくらいの距離感覚で。そうですね。だいたいそれぐらいで、まあ、遠くだ、遠、本当に遠かったら作用してもそんなに強く作用しないんじゃないかっていうのもあったりするかもしれないので、どっかでバッシリ、ばっサリ切っちゃうっていうのは、もちろん方法なのかもしれないですね。本当にちょっと厳密にやろうとしたら、 決める方法が<笑>ちゃんとあるのかっていうところもあるので。いや、僕のその分読み漁ってたんですけど、もう全然人によって言うことがい。でも全然違うし、カットオフも人によって全然決め違ってて、じゃあ根拠あるのかって言われるとどうなんだ っ, ってところはありますね。<笑>エイヤーでやってる方が多いかもしれない。まあ、ユーザーの目的に合わせてそこはいろいろ選べるっていうのが、うん かそうですね。ありがとうございます。えっと、あと何か、えー、質問とかコメントとかありますかね。 すいません。あ。はい。あ、後藤です。あ、大阪大学の後藤と言います。あ、あどうも。おっしゃい。おぶりですご無沙汰しております。<笑>あ、はい。あ、すみません。あの、これは、えっ、ー、と、転写、転写因子の、えっ、ー、と、結合サイトとかも。えっ、ー、と、データベースに含まれてますか。えっと、そっちはおそらくチップアトラスの方で、結構やられてるかなと思うので、チップアトラスとつなぐっていうのも当然やる。 予 定, にはな予定になってますので、まあ、そういうところで、まあ、間接的につながって、情報としては 得, 得られるようになるかなというふうに思いますあ。ありがとうございます。はい、あとはその方でこう、電車インシケツトさんとかとい 集, め集められてますので。 あせ、生物種はどこまで対応する予定ですかえっと、人とマウスと、えっと、ヒーヒと哺乳類<笑>っていう。ああ。え、人じゃない、ここに。あ、哺乳じゃない、霊鳥類。ヒーヒーと霊鳥類。ヒーヒーと霊鳥類。ああ。人、マウスと、え、霊鳥類って人じゃないやつを何回もというふうに考えています。 あとは、えっ、ー、と、これはもしかしたらカーディさんに聞いた方がいいのかもしれないですけど、なんかケージとアーデネセックは、えっ、ー、と、ざっくり言うと、どういう違いというか使い分けをしていけばいいのかえっ、ー、と、使い分け、えっ、ー、と、な、な、な。 ケージのデータがあれば、あの、それで遺伝子発現とか見れたりするので、あの改めて r n シックを取る必要はないかなというふうに思います。r、う、n、ん、シックのデータだけあれば、えっと、遺伝子発現がわかるので、まあ、それで解析が進むのであれば、そのままでいいのか。わざわざケージを取る必要はない。ただ、まあ、あの、もし先ほどおっしゃったような、えー、っと、アタックとつなげるとか、 そういったことをしたい場合には、やはり、ケージみたいなのを使っておいた方が良い。で、まあ、あの、プロトコルとしては、やはり、r n s i c の方が広く使われていて、あの、あのプロトコルとしても、かん、勘弁なんで、お手元でやるのであれば、多分 r n s i c の方がいいーーですよね。ただ、まああの、あの、頑張って自分たちでやるので僕僕並ぶでもやっていますし、えっ、ー、と、それを自宅している会社さんもあったりするので、 そこまで頑張ってやろうと思う方がいらっしゃれば、形状使うのが良さそう。そんな感じでしょうか。r レ a の, の頭の位置が正確にわかるっていうイメージですか、ね、そうですね、はい。のアーレンシックよりも。はい、はい。あのよ要は、なんだ、あのアーレンシックだと本当にエクソンの。 プレゼンサーブセンスしかわからないと思うんですけれども、端がわかるっていうのはやはり重要かなというふうに思います。あの例えば、タタボックスとか転写回しの三30ベース上にそのタタボックスがあったりすると思うんですけれども、あれ本当に気持ちよく決まります。あなので、あの本当に新一連機械像度ってあの何回かお話してますけれども、今一つイメージ湧かないかもしれませんけれども、タタボックスの下流の30、 3ベース目かなに本当に転写回始点があって、そこからビシッと出ているのであの、そういうのは本当に気持ちよく見えますね。ただ、えー、っとそういうタタボックスみたいなやつじゃなくて、そのふわっとしか決まってない、あの転写回始点がふわっとしか決まらないような転写因子の場合は、当然ふわっと決まってくるので、そういった、なんて言うんでしょう、転写開始の揺れみたいなところ、というのもケージからあの見れたりするので、 そういうところに燃える人はすごい面白いと思うんですけれども、とにかくあの P53 が出てるか出てないかしか興味がないっていう人には、あの全く面白くないかもしれないですね。ああ。まあ、成人になっちゃったデータしか興味ないみたいな人も、まあ、いるかもしれないそうですね。まあ、割とそ の, あの、いわゆるシングルセルの人たちなんかはそのほ、ほぼシングルセルのマイクロアレイとして、 見てる人もいると思うんですけれども、やはりその僕なんかもそのシングルセルのファイプラムンのプロファイリングに興味があるんですけど、それはシングルセルでその正確な開始点っていうのを見たいなと思ったりするので、やはりその何て言いますか、どうこうに燃えるかっていうか、どういうことをやりたいかっていうことによって、あの何て言いますか、選択肢が変わってくるのかなと思いますし、まああの なんだ逆に言うと、えっと、5ダッシュを取っておけばジェンクスプレッションを見れるので、できるのであれば5ダッシュ取っておけばいいんじゃないかなと思いますけど。っていうのが、まあ、うん、僕ら僕らなりのバイアスのかかった意見ですね。ああ、すごいよくわかりました。ありがとうございます。刑事やってる人は刑事やればいいやんと思ってました。